ああ仮今日キャップ忘れたからさこのソファーのひじかけで日をけしてんの右目だけどうも松島奈々子ですちょっと首をかしげた松島奈々子ですヘイそこのお姉さんこっちこっち そこのおっぱいの大きいお姉さんお茶しようこっちですよ声かけたの上見てやべあのおじさんが声かけたと思われてるなんか話し合ってるぞやべ痴漢扱いされてるこれはもう後の祭りだなああ、今日は休みたいなでも楽しみにしてる人いるからな よし今日はこの辺かなここだと少し邪魔になるからもっとこっちに避けようよし回転準備だうんうんはいいらっしゃいませやっぱりカリコちゃん恥ずかしいでも聞いてほしいなあのねこのお洋服はね襟巻さんトカゲさんをイメージしてるのどうみんな襟巻さんトカゲさんみたいでしょでもね エリマキさんトカゲさんに間違えられるといけないからねこうやってねカリコちゃんね隠れるの。